コーールタワー来ました。とりあえずここ回しながら様子見にしよう鼻歌、キラーはハントレスだね、うん、あっちかー次は真ん中つけたい 前からこっち来るよな。ん来ない？来るのか？俺が救助行くか？治療するか？治療はまだいいわ。 そっかじゃあわそう何のトーテムが壊れたんだろうハントレス来るよなネア隠れてこれで治療してハントレス俺に来てるな 慣れたあトーうムもないかなうちなる力使えるようにしとこう救助誰も行ってない行ってくれたね 誰かチェイスしてるねあうまいことかくれてたんだねあったあった。 まずい発電機止めに来た離れた発電機ばらけたな。 オブジが追われてるもう一人が行ってないとまずいから救助行こう行ってくれたこれはトンネルに戻ったかうまく隠れたかな次は俺がタゲだ 真ん中の発電機を守ろうとしてる戻ってくるのが早いって。 追ってこないねうちなる力で治療しとこうアイアンメイデン俺の方に来ないなチェイスしてるね 今のうちにゲート開けよう。ジェイクがここを開けるなら、もう一つのゲートへ行こう。オブセの仲間どこでチェイスしてるいた。負傷しててここのハントレスは逃げれないな。俺がゲート開けて気を引こう。 吉武が映ったもう一つのゲートまで逃げられるか 先回りされてる今度はそのまままっすぐ行こう。 距離離せたからゲートにまっすぐ来てなきゃいける間に合ったー。